来たな千代田も。今日が貴様の闇落ち記念日お楽しみはこれからだもも<笑>、夏休みが始まりました一緒に遊びに行きましょううんいいよあれなんだその格好は動きやすい格好って書いたはずですけど結構動けるよこの格好涼しいしほら青春剣 魔族なひらついた服装で十分ということか誘ってくれてありがとうなぜ霊王雄怖いのでやめてくださいまあいいこの時を待ちわびて準備体操も済ませました行くぞ魔法少女うん、うん、こんにちはこんにちは魔族の力に目覚めし闇の女帝シャドーミストレスユウとかつて世界を救った魔法少女千代田桃 今ここに光と闇の宿命の夏休みが始まろうとしていた。